が同封された振り込み表ですけれども、ここに大変厚かましいお願いでございますかと同じことで、二口以上お願いします、なおご寄付を賜りました方には、安倍晋三記念小学校の寄付者名板にお名前を刻印し、検証させていただきます。 私はこれ、総理が悪いって言ってるんじゃないですよ。あの、利用されてるだけじゃないかと思うんですけれども、こうした名目でお金を集めてるということを、総理はご存知でしたでしょうか。安倍内閣総理大臣、あの、私あの、えーまあ、そもそも、今、 話を伺っってです、ね、てここれれは初めて知ったわけでございますが、これは私がは総理を辞めたときにです、ね、時にうちの妻がまあ知っておりまして、そしてその中で、そういう、まあ、いわば私の考え方に非常に共鳴している方 で, です、ね、その方から小学校を作りたいんで、安倍晋三を小学校にしたいという話がございましたが、私はそこでお断りをしているんですね、私はまだ現役の国会議員だし。 総理大臣は辞めたけれども、この先全くもう、もう一回。 復及することを諦めたわけではないので、えー。まだ現役の政治家である以上ですね、私の名前を冠にするというのはふさわしくないし、まあ、そもそも、えー、私の合んだとであればまた別だけれども、えー、何かそういう冠をしたいというのであれば、私の、えー、郷土の大先輩である、例えば吉 田, 吉田松陰先生の名前とかを付けられたらどうですかというお話をしたわけでございます。で、事実、安倍晋三小学校なんていうものはこれは存在をしていないわけですよね。名前は違うわけですから。 ですからそういう意味においては、私は こ, のこれはまあ初めて知ったわけでございます、これはまあ本物かどうかと私も確かめようがないわけでございますが、がと い, すいずれにいたしましてもです、ね、いずれいたしましても、繰り返して申し上げますが、私も妻もです、ね、一切この認可にもです、ね、あるいはこの国有地の貼り下げにも関係ないわけでありまして、な, なぜそれは当初の値段より安くなっているかということはです、ね、これは理財局に聞いて、もう少し詳細に詰めていただきたいと思いますし、認可に にいては、えー、大阪府ですか。 えーまあ、小, 学小学校、中学校、ですから大阪府、市になるのかなあ、府ですか、えー、にこれは確かめていただければいいことであってです、ねえー、私に聞かれてもこれは全くわからない、えー、わけでありますし、えー、繰り返しになりますがです、ね、私や妻が関係していたということになれば、これはもう、えー、まさにこれはもう、私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会議員もやめるということは、はっきりと申し上げておきたい、全く関係ないということは、えー、申し上げておきたいと思いますし、そもそも何かそういうことが動いているかのような ことをその全体にお話をされるとです、ね、この小学校にです、ね、通, う通う子どもたちもいるんですから、それは、こういうことはです、ね、やっぱり慎重にちゃんとやっていただきたいと、このように思います福島君いや、これねあの、籠池理事長がこう言ってるんですよ。 安倍総理が野党議員のときの話です。内諾はいただいてましたが、総理になってそれはできないと辞退されましたと。安倍総理は政治家というより、偉人ですよって、もう総理にメロメロなんですけれども、ただこれが出てるのは平成二十六年ですから、あの、総理が、になっているときなんですよ、実は。総理に、あ、断られたかもしれないけども、総理が、総理にもう一度復帰された後にも、この振り込む票が流れてるわけですから、これはね、厳重にね、 抗議をした方がいいと思いますし、理科に冠を正さずって言葉がありますけれども、奥様も含めてですね、広告等のようにホームページに出るのは、私はね、控えられた方がいいと思います。あの、学校の趣旨に総理が非常に賛同されているというのは分かりますけれども、総理というのは大きな権力があるわけです。先ほどの甘くりの話も、国家権力を使ってですね、役人が甘くだって、そこに不当に国民の税金が流されているんじゃないかということなんです。 この問題も不当にですね、国有地、国民の財産ですよ。それが安く売られてですね、学校設置にも便宜が図られ、寄付金集めにも、総理の名前が出され、生徒集めのホームページには、奥様が出るというのは、私は、 あの、多くの国民は、そこでね、疑問を感じちゃうんです。私は初めからそれが、総理が悪いなんて決めつけてませんの。決めつけてないけれども、総理の立場に、ある意味であるとするならば、そういうものはもっと、慎重にするべきだと、私は思います。そして、この問題の本質は、8億1900万円もの国民の財産が、この森友学園に、譲り渡されているのが本質なんですよ。で、それの、 それはまさに来年度の予算にも関わる話でございますので、採決を、中央公聴会の後に採決に向けた、出口に向けた日程をすることなくですね、この問題についても、天下り問題と並んで、しっかりと今後も審議する時間を設けていただくことを、委員長に最後にお願い申し上げまして、質問といたします。ありがとうございました。